<笑>こうしたらね、でもこれはこれはちょっとおかしい。ダ<笑>ダン。で<笑>、ね、皆さんこんにちはポリナです。私は今日少し面白いことを思いついた。 今日の朝ですね私は結構まあネットで調べましたその動画の作り方ですねどうやって設 定, 設定すればいいでしょうかカメラの設定ですねいい映像が出るように何が必要のでしょうかで実は前からもうそう気づきましたんですが光 光が必要です。光、ライトが必要ですね。で私は実はもうネットでちょっとなんか欲しいものを選 び, 選びました。で、なんか最近人気、もう人気、今人気のでしょうかでも1年前ですね、すごく人気なもので、なんかラウンドライトですね。で、どこかどこか写真をつけます。でもね、なんかちょっといいもの 買いたいから、ちょっとね、お金がかかるから、今、少し待つかな、もう少し。ね、さすが、なんか、そちらの値段は高くて、まちょっと待つかなと思って。でも、それにしても、ライトが欲しいなと思って。今すぐ欲しいなと思って。で、なんか、今すぐ欲しい、安いものと言えば、ね、何をすればいいでしょうか。 ハードオフですはい散歩の代わりにサイクリングしてハードオフまでね。で、そこでピシャッと忍者として走ってなんか適当で一番安いものを選んでで購入しましたね。で、今日の動画はテストですね。その一体ハードオフの一番安い商品で一体その 動画良くなるのでしょうかねという動画ですじゃあこれから紹介紹介します私しもまだ使ったことがないので一体どういう結果出るのでしょうかねはいこれから始めますはいほうで最初の私のね買い物ね 330円の UFO ライトでございますねユ UFO ライトですね各実家必要なものだと思って思た思わないけど一応安いからねちょっと買ってしまいました結局ですね一体どういうものなでしょうかまだテスト し, な し, したことがないのでねこういうものですね U4 ライト。ー電池は3個必要でもうそこで電池も買いました。で、おここはスイッチボタンで1、2、3、コば。ええ<笑>えどういうことどういうことあ。 ボタンを間違ってしまいました。はい、すみません。<咳> 1、2、3、ほばおお こ, こかなえ下からすごい光が出るんですが、えこれはどうやってどうやって見えない。ええええええこういう感じえおー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 いやそれはもしかして素敵な食い物ですねでなんか使い方は多分いっぱいあると思います330円だったっけえそれはそれはいいあーあーえちょっと待っておー見えるかどうかあはおほ これは面白い分かったじゃあ上の控えがあってで下の控えもありますでその全その上の控えはなんか色は2つございますで下は123下はもうなんかモードが あ, あって1234モード結構えやるじゃん UFO さんやるじゃんえおおおお えー、それはすごいわ目が痛いで一番大事なものねおお感動した私はこうしてまあね星空ですよねじゃあ 最後ですねちょっとじゃあ上の電強<笑>おこういう感じでねこういう感じでね面白い面白いなんかじゃあこうしたら こうしてね、こうして、まあ。<笑>ちょっと待って、私好きなもん。ね、こうしたら、なんか電池三本だけでね、この。明るさは、ね、私。意外と、ね、いいものじゃないですかと思います。 でちょっと待って電気をつけますねはいお戻りしました私はでね次に行きましょうで次私の次 の, のお買い物ですね500円のもう一つのライトでございますその最初のセットですねこれで普通の電球<笑>はいで こちらのものですね。最初はその普通白のセットで行きましたね。で、そこで売っていたのはその60円だったっけ ?66 円でございます。えっと、青い色電球と赤い色の電球です。で、今からちょっとじゃあテストしましょうね。テストしましょう。私もなんかすごく最近のなんかすごくワクワク。 しますでも UFO は最高やはいねうつけましたよし<笑>えー、えー、この光もなんか面白い映像はちょっと面白くなったんじゃないのかなまあせめてと期待しておりますねまあこの赤い光 ねえ<笑>じゃあ赤い控えでどうでしょうか皆さんどう思いますかなかな か, <笑><笑>なかなかいいんじゃないですかこういう感じでねおお まあ面白いでしょうねなんかすごく私はもしかして今から都市伝説を答えるようになったんじゃないのかなこのものがあってねいやぴったりでもなんか匂いはちょっと変なんですがまあいいけどななんか赤はいいけどじゃあちょっと青もあるからちょっと青をやってやってみます<笑> なんか ね, ね、じゃあ声がなくてもいいかもしれないわからないけどなんかこうかこうかあーでもちょっといる方ある方がいいかもしれないだじゃあちょっと考えてみますやはりまあオプションがあるといいじゃないですか電気をつきましょうねはいつきましたこれはなかなか私もいいじゃないのかなと思いますこの控えもあるしまあ で、これはまだ最後じゃないですでこれだけでもねこれだけでも本当にまあちょっと効果があるんじゃないかなと思いますまだ開けてないものがございます中根はどういうふうになるのでしょうかね、うん、早速開けてみますお中はねちょっと<笑>わからないけど お, ーおっと お掃除機に似てるんですが大丈夫とかしたらねおおこれもまあねなんか新品なものですねそのリサイクルショップといってもああこういうことかねこういうものでございます 何か頑張っても当てない。何か書いてあるのでしょうかね。じゃあさっき は, 立はな当て始めるな。な当て始めるな。ああ、私バカです。これはねちょっとなんか組み立てはちょっと手間がかかるような真ん中黒色小さい黒色のネジがあるんですね。これを出してで下からまとめるみたいな。 ことが必要のだが。ふんじゃあ、こう、うん、オッケーやるわ、やるわ。やるわ、私はどこかで、道具、道具がございます。はい、<笑>はい、お戻りしました。 で私は奇跡的にねその道具のセットがございましたえじゃあその道具セットを使って私は何かできるのかしらねちなみにもうなんか昔買った気がしますそれは100円ショップだったよねやはり日本の100円ショップですねもう素敵でしょう いたいたい た, いたイエーイこういう感じね早速私表で手 で, 手でいけるでしょうおあちゃんと入ったはいでははい入りましたで<笑> じゃあトライしてみましょうこれは何の光のでしょうかねだから時はすごく例えば夜に撮影したくても撮影できないなぜならその部屋の光だけはねその映像はすごくクオリティが悪くなるんですよねえだからそのちゃんとした 証明が必要と思いますがこれはどこまでちゃんとしたの証明がのでしょうかんでもねあとはちょっと時間が経つと私はもっと良いものが輸入するんです押しますよ押しますよパバーンおーおおおこういう感じかなああ でおーおー結構ね結構曲がってるねじゃあでまあピンクもあるけどねじゃあどうしましょうピンクにしましょうか<笑>せっかくですねはいそれではピンクにしました。 で、この光ですね、実はその光の位置ですね、うん、で、この光はねこの光はねこの光はすごい、じゃあちょっとね 強いすぎるのでしょうか、ね、んじゃあじゃあ使い道としてはまあこれはちょっと設定できればねもうこ間明るくなったんじゃないのかなちょっと鍵は鍵は鍵はちょっとおかしいかもしれないがではその カメラの後ろにつけてみます。カメラの後ろにつけてみて、でどういう効果が出るのでしょうか。でも、それにしても、例えばね、まあ、またはその傘であっても、その傘とか紙があっても、光はちょっと、光はちょっと、 ゆるくなななんじゃないのかなまたこれはカーテンがあってで カ, カーテンの後ろにああじゃあ例えばカーテンの何かカーテンだけではなくて何か紙とか布を使ってでそのこうしたら控え、はい、はやはりちょっと明るくてもっと優しい控えになるんです。<笑>こうしたらねでもこれはも これはちょっとおかしいじゃあカメラの後ろにつけてみますね見てみましょうどういう効果があるのでしょうかはいつけましたでなんか明るさはすごいと思いますなんかもう眼鏡あ眼鏡がなくてもちょっと見えないけどでまあ一応良くなったんじゃないのでしょうか私はまあまだ一応ですね 今の映像と最初があった映像ですね。やはり漢字は少し違うじゃないかと思います。で、今の底の後ろの光は少し激しいと思いますが、何か紙とか合えばね、もっと優しくなると思います。じゃあ、今からテストします。最初はその部屋の電源は消します。部屋の電源を消して、で、 何になるのでしょうかはい消しましたでん今のところ映像はどうなるのでしょうかなんか私の、ね、顔はちょっとピカピカカすすぎるんじゃなないいかなと思いますでもそれううにしてもね UFO さんがあってこの不思議青いの光があってね面白い面白いその何 結果は、っってよかったと思いますね い, い実験になったんじゃないのかなと。で最後ですね私は少し前の控えはやはりそのちょっとちょっと強すぎてね私もうカメラあんまり見えないです。でそこはちょっとねなんとか布とか靴下が必要と思いますがちょっと待ってください対象。最初 の実験ですね。声を使いますはーいこれでどうでしょうかねえどうでしょうか光はもっと優しくなった気がしますねで今の状態ですねもう完全にねその電源がその部屋のあライトがスイッチオフ状態なんですねね<笑> はいでそれは袋でしたじゃあその名に枕カバーをつけてみますというわけでというわけで動画の控えがゲットしました一番男の方法だったのかしらねもう全部合わせて UFO と声とねえ これもつけて、で後ろは一番高いものでそれは1600円でこれは500円でその UFO ちゃんは330円で青と赤は60円でせめてまあ面白い経験だったので少しだけそのライトもつけたのでちょっと不思議なライトなんですねでもつけましたので。 しかもちなみにねお最後ですねこれはなんとこういうこともできますはいというわけで私はやっぱ趣味を手に入れましたで皆様ご視聴ありがとうございましたいつもどりご視聴ありがとうございましたねまた会いましょうパカパカパカ 届かない手が届かない